ヨシユキですカルビージャガリコアボカドチーズ数量限定カルビージャガリコアボカドチーズ買ってきました。 食べだしたら。キリンがない。普通キリンって。そこら辺に。いるもんじゃないですよね。キリンがない。まあ。当たり前ですよ。キリンが。うおさをいたら。そりゃ。おかしいですよ。 何当たり前のことを言ってるんですかね食べてくれてどうもアボカドでもこいつはチーズを食べてるんですねほらね見えるかな食べてくれて。 どうもアボカドってことはこいつは食わ食われちゃう運命ってことですよね<笑>自らを犠牲にしようっていう考えですかなかなか哲学的な感じがしますよねこいつ食われちゃうな。それでは いただいちゃいましょう蓋を開けましたあ結構チーズの香りがきますねそれでは いただきますん あ, あこの。 じゃがりこのザクッとした感じとじゃがいものこうホクホクした感じね、うん、あとこのチーズのほのかな味わいねあ あ, あとちゃんとアボカドの味も起きてね あーでも割とそうだねちょっとまあじゃがいもに合うちょっと塩気もついてますねやっぱりねうん、うん、ちょっとアボカドとチーズの味がきて。 じゃがりこのザクッとした感じねそしてじゃがいものこのじゃがいものおいしさみたいなのが広がってくる感じですかねーああでもなんだろうでまたこのアボカドのこの強さが その味の強さがまたこのジャガイモに合うぐらいのちょうどいい強さなんですよね、うん、あ, あうーんうーんいやでもなかなかやっぱアボカドとチーズはやっぱり相性いいしうんなかなかいいですね 以上カルビじゃがりこアボカドチーズでした直射日光の当たるところ高温多湿のところでの保存は避けてください 見てくれてどうもアボカド